はいえー、これは東京外大の、ね、言語モジュール、クメール語のものです。はいえー、じゃあ、これで男の人のね、あのー、方をちょっとコピーイングやってみます。もうその ンなはい、あまり上手にできませんでしたけど、ねえー、やっていました。